お前、俺たちの中に誰かいるってのかよえてか俺一人で来なかったっけえー、帰ってきました手がすすだらけっていうねえー、というわけでねもう親も 親, 親知らずっていうねもう 親, も親も子供も構ってられへんっていう断崖絶壁 のところに来たわけですけども。ここで一句。親知らず、今は寄せる時の波。 なんか道の道の駅でヒスイ売ってる人 の, あの写真集ですそ う,、ね、そうそうねちょっと前にねヒスイ海岸っていうのがあってねヒスイ売りのおっちゃんですこういう角張った白い石がヒスイ角張ったヒスイっていうかね 歩いて開くのはこういうあこういうい大きいものになると泳いで開くんだ、はい、ああ奥まで泳いでいって拾う そ, うそうそう、うん、これはもうあれですかこれはたださっきなんか置いてたやつよりなんか色写真集のやつよりやっぱり色が悪いというか あ, あれはもう50万とか100万とあそんなにこれは3000クラスじゃない これとかもう素人から見てひすいって分かんないですよね多分もう重さと形あでもこの辺綺麗ですねあそんなきれなのよいっちゃう、まあそのあの写真集のやつはほんまに綺麗なやつだよねそうそうそうあれはもう50万とか100万も100万以上するのマニュアルのお店ででそういう自分たちがこ、あのー、れという 思, う思いもベストワン 一番いいものを写真集にしたいんです、えー、二流三流のものは出し当たらないんやよそうですよね、うんまあえー。でも、一攫千金ありますね、その50万も行くやつあんねやったら、頑張ったら。そういう人も全国から来られるよ、はい、一攫 千, 千攫千金で、一攫千金でインターネットでも拡散するから、はいうんあのー、全国から姫川、近江川、 海岸に泳いに来る。えーうん、なかなか素人では難しいです、ね、難しいね、うん。これうちらはもう30年以上。やってる。やってるからね。えーはい、ねちょっとなんかね。っかかねで、いつものなんかお品書きみたいな持ってるんですけど、はい、ち今日持ってないんで。はい。あ、あのー。ちょっと海、海, 海バックで。海<笑> <笑><笑>次は次じゃウィアザバルフェイス。<笑> <are the> Level <笑> of choice of m e g i r l w e say that I own life.You will make a better day.Just you and m e All I've b e h e r e We are the world,、and、we are the o n e we are the children, and we are the children, we are the one to make a better day. So, l e t s s t a r t giving, so, l e t s s t a r t giving, That the choice t we're making, we save it all right. It's you,、sure、we're making better day, and it's you and me. <laughs> <笑>なの、ま、<笑>るほど。ちょっと小袋。のお持たせいい<笑><笑>てもらいます、ね<笑> 柔らららかかかかななななままりが潰背中にお釣りがががむに円円れと話しかけながらうういいいいす誰もんわよそ役や俺俺ああありがとうございます。<笑> いやーあー俺これ50円メいみんなから山ほどいただいてもうあと2曲ぐらい何かやってもらうえ<笑>えー、そうですね、まあ、歌マネは、はい、なんか歌マネはちょっと衣装がない。 <笑>見ますこんなドラえもんは嫌だエコ、はいえー、型ロボットじゃなくてゾウ型ロボット、ね、<笑>お前がまずスモールライト当たれって好、ねまあ、物はどれやるん、ね、だ、えー、続きましてこんなアンパンマンは嫌だ、はいえー、顔を交換するときに意識が飛ぶ<笑> いや、いい笑顔ですね。ごめん、ご米粒ついとるやんや、ごめんなアンパーだって、ね、ごめ<笑><笑>、ね、<笑>ん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ん、ごめん、ん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ん、ごん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、ごめん、 食べたいと思いますというわけでね今ねラーメンショップ食べてきてコインランドリー来てます、えー、ラーメンショップコスパ20万でした、ね、20万らわせ表せないんですけど、えー、もうねほんま量多くて、まあ、パンパンですよ、ね、写真見せますどうぞどうですかもうこれやったら悟空も5杯でまずろうっていう量ですよね しかもね、僕食べたの大盛りなんですけどこのもう1個上超大盛りっていうのがあるんですよねいやすごいですよねで味の方なんですけど豚骨しょなんがベース で, で僕食べたのは黒酢ラーメンってやつなんですけどまあねちょっとミスったかなと思うのが僕は珍しいからそれにしたんですけどなんか検索したらなんかどれもおすすめがネギラーメンって出てくるんですよね そこはちょっと僕も別に酸っぱいのが食べたい気分やったってわけではないので知ったかなっていう感じはしますでも普通に美味しかったですラーメンショップね普通になんかいっぱいいろんなとこにあるらしくてだからもしかしたら「いやお前は一体何を紹介してんねん」と感じんかもしれないですけど、まあ、僕知らないですよねというのもこのラーメンショップ残念なことに近畿にはないんですよね、えー、僕帰ったら近畿も 一点舗目出そうかな行けると思うんですけどねってな感じでまあこれを見てる人気の方もしね外へ出られることがあったら寄ってみてはいかがかなと思います出発地点である大和川に帰ってきました本当に辛い旅でした